ワールスです、えー、前回にね、引き続き、えー、デスティニーの実況をやっていきたいと思います、えー。前回の動画もオシリスでしたが、今回もオシリスを、えー、実況していきたいと思うんですが、その前に、えー、今使っている、ね、カスタムを皆さんにちょっとご紹介していきたいなというふうに思います。えー、こちら、ホップスコッチピルグリムですね。これが前回言っていた、えー、やつで。 私が今、えー、厳選した状況がこれになっています、えー。今、トゥルーサイトというのを、ね、使っていますあの。フレンドさんに聞いたら、あのエイマームアシスト値が高いですよということだったので、えー、それを使っていますね。あとはあ反動を抑えてくれるロデオ。それから、大口径弾。ここはちょっと、もう少しいいのが来てほしかったんですけど、 えー、スナップショットも捨てがたいんですがね、えー、今、大口径弾使ってますあと、このカウンターバランスこれが私、どうしてもホップスコッチにはつけたくて、えー、他にもね、えー、違うものがあったんですけど、えー、こっちにしちゃいましたねでこれが招かれざる客ショットガンですね。えー アグバリもついてますで前回の動画でもご説明した通り、フルオート、それから、えー、リロードが速くなったり、軽量もあるんですが、小口径ですね。これによって射程距離を伸ばしていると。で、えー、マガジンの弾数が5発から4発に減ったので、最後の弾で、えー、威力を、ね、高める仕掛けを一応作っています。それからあーヘビーウェポンがアッシュファクトリーです。 うーんこれまだちょっと取ったばかりで何とも言えないんですけどトライポッド、ねえー、をつけていますあとはここがフレアマグウェルを今つけてるんですがここがあジャベリンだったらね、えー、弾の速度が速くなるジャベリンだったらよかったなと思っていますで最後に近接進化グレネードホースシューズですねこちらをつけて、えー、運用していると。 いう感じです。で、えー、っと、本当はグレネードポンポン投げたかったんですけど、えー、ラムの強さがすごいですよというのを、まあ、これもまたフレンドさんから聞いたので、えー、今、ラムをね、使い始めました。ではね、えー、実際のゲーム動画の方を見ていただければと思います。今週のオシリスは、この燃える神殿という彗星のマップ1本でしたね。 先週は<笑>何マップかこうランダムでえやっていくタイプだったんでそちらの方が私としては好みではあるんですが一つのマップだとどうしてもね立ち回りが固定化されてしまうというかまあ多分前回のえ動画と非常に似たような立ち回りになってしまうんじゃないかなというふうに思いますが今回はえっと このオシリスのゲームルールでね、えー、やはりこの蘇生ですかで非常に重要だなと思ったので、えー、蘇生に今回はちょっと力を入れて、えー、なるべく3人が離れないように、えー、立ち回ったつもりでいますえー、っと何が正解なのかっていうのはちょっと私もまだ いいまいちよく分かってはいないんですがうーん、ちょっとね、このデスティニーのクルーシブルは本当独特なルールが多くてですね、えー、アイアンバナーとかでやる3つの旗取りのね、えー、ドミネーションみたいなルールも旗を取ってるからといって勝てるわけではないですし、んなんか、 なんてううでしょうね、切る優先なところもあるんでしょうか、ちょっといまいちその辺の、えー、ルールがまだ私、理解していないところが多々あるので、えーね、慣れてらっしゃる方からすると、ちょっと違うんじゃないっていう思われるプレーもあるかもしれませんが、今回私、ね、私、ね、蘇生を本当に、えー、命かけてやってます。 昼よりも生を、ねえー、チームに貢献しようじゃないかともともと私はあのうまくありませんよとで一緒に、えーえー、やってくださる方ということで募集したお二人なので、えー、彼ら二人の、ねえー、ポテンシャルを最大限に引き出させてあげることがまあ私の使命ということで、えー、バックアップというか。えー やられたら生き返らせということで、まあ、非常にその可能性をね高める役割を今回は私やりましたなので、えー、とちょっと普通のガツガツいく立ち回りではないのであまり面白くない動画になってしまうかもしれませんが、えー、と基本的にまあ私ね、えー、死にまくりというか <笑>えとやられることがね非常に、えー、多いのであまりこういうふうに動画に上げられる動画も少ないというのが実情です、まあ、その中でもね、えー、まだ見れるでしょうというのをいくつか取り上げてやっていますえっ、ー、と前回の動画でもちょっと お, お話ししたんですがあまりちょっと私 PVP を 今後知れてやろうとは実は思っていなくて、えー、そのため、えー、武器防具もねあまりしっかりと厳選は実はしてないんですよねであのー、アイアンバナーの、まあ、第3世代という最近の武器になってはしまうんですけど、えー、ラデガストズ・フューリーという ヘ, ヘビーウェポンロケットランチャーそれから 鉄砂と、ね、呼ばれるアイアンバナーのスナイパーライフルも一応持ってはいますで使っていきたいなと思うんですがちょっと武器パーツが少なくて、えー、今全然厳選ができていない状況ですねなのでもう少し今使ってる招かれざる客じゃないですね、えー、今スナイイパーライフルは えー、と女王のスナイパーライフルを使っていたりしますがあまりちょっとスナイパーライフル使ってないんでね鉄砂、えー、でちょっと厳選して使っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、今ヘビーウェポンのアッシュファクトリーよりはえー、アイアンバーナー ヘビーウェブの方が多分使えると思うんでね早く厳選したいななんて思ってはいます今回ですね、えっと、ホップスコッチピルグリーほとんど出番ないですねおそらくほぼショットガンだけで立ち回ったんじゃないでしょうかねやはり1人、えー、倒れると相手は一気に距離を詰めてきますよ その主体というか味方の主体に残り2人が、ね、群がってくることはもう分かってますからまずいかにこのシリーズでやはり先手を取るかがすごく重要になってくるんじゃないかなと思います、えー、そんな中で、えー、と今、これヘビーウェポンの打ち合いでちょうど弾と弾多分ぶつかったんでしょうね 2つ目が、えー、すり抜けて当たったので、はい、1人こうやって蘇生しに来たのをノーエイムで、えー、近接新刊使って、えー、近くに出てこの辺だろうというところで撃ってますもう本当にこういうね、あのー、お見せできる、まあ、このお見せしているレベルも、まあえー、上級者の方にとってもいやいや低いよと。 というふうふにおっしゃられると思いますがお見せできる、ねえー、レベルの試合というのは本当に少ないです。それぐらいやっぱりレベルが高いので、えー、特にこお尻するんですね。まあ、先ほどもね、えー、申しましたがちょっとやっぱりデスティニー独特なので普通の、えー、現代戦 FPS とはちょっと違う感覚で捉えないと。 えー、いけませんから非常にその辺が私にとって難しいところなんですけ、ね、どああいうこう視界の上からね落ちてこられたりすると本当に、えー、苦手ですねまあちょっとね、えー、上手い方々と一緒にプレイしてどんどんどんどん、えー、慣れていきたいなという風うに思っていますまああのー、これからも レッスすにだけじゃなく動画あ上げていきたいなと思いますので、ちょっとしばらく更新してなかったのでね、えー、またご覧いただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。